私を伺うのは貝豊委員長先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、まず今回のテーマのノロウイルスについて詳しく教えてください、はい、あのノロウイルスというのは、えー、感染性胃腸炎という病気がありますが、うんまあ、症状としては吐いたり下痢をしたりという症状が出るんですが、うんうんまあ、そういった感染性胃腸炎を起こす一番、えー、最大の、えー、感染症で えー、ノロウイルスというのが原因で、うんえー、感染を起こします、うんえー、症状としては先ほどお話をしたように嘔吐と下痢なんですけれども、はいまあ、一旦ウイルスが口から入ってしまいますと、うんまあ、1日から2日で発症してしまいます、うん、で3日目ぐらいがピークで、まあ、吐くような症状が出るんですが、うん、その後二2週間ぐらいは下痢が続くと言われています、うん でこれに関してはなかなか対処法がなくて、はいえー、もしそういう症状が、えー、身近な人に出た場合は、うん、まずは予防といいますか、うん、防御が必要でそのためには手洗いとか消毒が非常にに大切になってきます、うんうんはい、では、えー、今回はそのノロウイルスの感染を広げないために、えー、家庭などでできるポイントなどを、えー 感染管理認定看護師の柿本市長にお話をさらに伺いますえここからは感染防止対策室の柿本看護師長にお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、まずは、えー、予防のポイント何に気をつけたらいいでしょうかえノロウイルスはあの会員長先生からもお話があったように、えー、感染経路はあの蛍光感染になります、うんうん ウイルスが口から入らないようにするのが最も効果的な感染対策となります、うんえー、食物はよく加熱することでノロウイルスは死滅すると言われておりますので8 5度 c 1分間、えー、表面だけでなく、うん、あの食物の中までよく火が通るようにあの調理してください、はい、次に大事なことは手洗いになります、うん、手洗い、はいはい 手はいろいろなものを触りますし、うん、ウイルスがすぐにつ手についてしまいますそれであのそのついたウイルスを広めてしまうのもその手によって広めるということになりますので手についているかもしれないウイルスを洗い流すことは大切な感染対策です、うん、ウイルス自体は目に見えませんので手についているかもしれないと意識してよく手を洗ってください、はい まず流水で手のひら手の甲指の間付け根と親指と親指の付け根指先は爪の中まで意識してさらに手首まで丁寧に洗いますそして泡などをよく洗い流し 手を拭くときは清潔なタオルまたはペーパータオルなどで拭きよく乾燥させてくださいかなり丁寧な工程ですがこれ時間はどれぐらいかけたらいいですかそうですね。やっっぱり30秒以上はかけて洗って洗ください。うん あとその手を洗うタイミングというか何かそれも気をつけたほうがいいんですかそうですねよくあの言われているとは思いますけども、うん、外から帰ったら手洗いをする、うん、それから食事の準備をする前、うん、それから食事をする前ですね、うん、それからのトイレに行ったあととか、うん、もう。 手洗いいは十分行ってください、はい、その他のおむつを変えたりとか塗、はいまあ、物を処理したりとかしてあの手袋をはめて行うことがあるかもしれませんけども、はい、手袋を外した後にもあの 手, ぶ手袋を外したら手洗いということが必要になります、はい、では続いてのポイントは消毒ですね、はい、それについても教えてください。はい えー、家庭内にノロウイルスで嘔吐や下痢をしている人がいたらあの消毒が必要になります、はい、ノロウイルスに効果のある消毒薬は次亜塩素酸ナトリウムという名前のものもです、はい、これはあのスーパーや薬局でよく売ってます塩素系漂白剤というものになりますので。はいはい いいろろ商品はあるんですけれども購入される時にはあの裏にの成分書いてありますので「はい、次亜塩素酸ナトリウム」っていうふうに書いてあるものをあの選んで購入をしてください、はい、消毒には拭きき取りりとつけ置きがあります、はい、まず拭き取りの方からですけども水 1000ml に対して 10ml ほどの次亜塩素酸ナトリウムを加えますこれはあのペットボトルキャップ2杯ほどになります と濃度はあのすぐに変化しますのでそれほど詳しあの細かく測らなくても大丈夫です作成した薬液をペーパータオルなどに浸して、えー、よく触れるドアノブやスイッチ手すりなどを拭いてくださいと下痢をしている場合はトイレの便器や水洗レバーなどを触れるところは全て拭いてください 金属は腐食するおそれがありますので、はい、その後また水拭きをしてください、はい、作業の際にはマスク手袋をつけて行った方がいいでしょう、はい、次につけ置きですが塗仏、はいえー、などがついたあの衣類やタオルなどはつけ置きをすることが必要になります 動物などがついたものは周りに水が飛び散らないようにあのゆっくり静かに洗い流ししてください。はい、そして水1000ミリリットルに対して次亜塩素酸ナトリウムが20ミリリットルの倍の量になりますので、はい、ペットボトルのキャップ4 5杯ほど入れた薬液を作成してその中に1時間ほど浸積するとウイルスがは死滅します。はい と漂白効果で色落ちすることがありますので注意して行ってください。はい、と漬け置きすることが困難なあの絨毯などはあのスチームアイロンが効果的です、はいはい、汚れをよく拭き取った後スチームアイロンの蒸気を1分ほど当ててください。ノロウイルスは85度、C1、分間で死滅します、はい、と拭き取っただけで放置すると乾燥して 空気中にウイルスが待って感染の恐れも起こりますので、うん、あの必 ず, 必ず死滅させるっていうことが大事ですよね。はいその他に何か日々の生活の中で気をつけた方がいいことありますか？はい、とノロウイルスだけでなくいろいろな感染防止には調理機材やあの布巾スポンジなどの消毒 が重要です先ほどのつけ置き用に作成した薬液と同様同量の消毒剤を作ってまな板やスポンジ布巾などを消毒を行ってくださいこれらは消毒後によく乾燥させることが大事です最近は水が大好きですので湿ったままで置いておくとすぐに あの最近は増加して、また元の量に戻ってしまうということになりますので、消毒したらよく乾燥させることを心がけてください。はい。え今回はノロウイルスについて教えていただきましたが、はい、やはり日頃の手洗い消毒などのこの予防がやはり大切ですね。そうですね。あの先ほど書本元、えー、認定感染管理看護師が 説明をしましまたようにに、まあ、手洗い消毒が非常に大事です。で一旦、えー、広がってしまいますと、えー、例えば幼稚園とかであると、まあ、学園閉鎖学級閉鎖とかですね学園閉鎖になったりしますので、えー、そういう方が身近におられた時には是非今日あお知らせしたような予防法を使ってノロウイルスが蔓延しないようにしていただきたいと思います。 えー、さらにもし感染した場合は水分をしっかりとっていただいて脱水にならないように注意していただきたいと思います、えー。と言いますのは感染を起こしやすいのが幼児であったり高齢者であったりしますのでそういう方が脱水になると体調を崩したりさらに応答を繰り返すことで肺炎になったりして。 やっぱり生命に関わるような危険な状態になることも知られていますのでぜひとも厳重な対策をとっていただきたいと思います。うんはい、麻生医療センター頼り、今回は冬場の流行前にノロウイルスの対策について会院長先生と感染防止対策室の柿本看護師長にお話を伺いいまましした。た。どうううもあありりががととごござざいました。